はい、普通の高級コンドミニアムですけああいいです、ね、それでも一泊千五百円とかえそんな安いんですか千六百円とかっていう金額なので将来のためにお金は結構使ってるかもしれないです将来のために、はい、後半はコスパ生活についてお伺いしていこうと思います山寛さんよろしくお願いします今どんな生活をされてますか海外が多いとか、はい、日本で生活してるとか、はいはい、基本的にはどこで生活されてます、うん、基本的には日本の大阪を拠点に、うん、はい。はいはい 生活をしししてててたたたんですけども今は、はいえー、とセブにあフィリピンにここ今フィリピンのセブなんですけどもそうなんです、はい、一緒にシェアルームしながらやってますねすはいプラス、まあ、海外は行ったりとか私学に行ったりとかしながら、はいはいえー、生活をしてますで、えー、と今やってるその留学エージェントのお仕事も、はい、特にそのオフィスみたいなのはいらないのであなるほどいらないんですねそうです パソコンとパソコンとあとはか、えー、相談とかは電話であったりとか、はいはい、スカイプで、はい、あのテレビ電話をしながらとかなので、うんまあ、場所は特に、えー、必要ないんですね必必要要なないいでですすす定住るは基本的には大阪とセブンの行き来をされてそうです基本的には大阪とセブンの行き来をして今はこれからセブンに数か月間滞在する予定です 数ヶ月間留学をします山宏さんが留学をね、はい、やっぱりエージェントとしてあっせんするかたわら、ねうん、自, 分自分でも留学しちゃうっていう留学カウンセラーが留学するっていうちょっと謎な新しいですねはいなるほどなるほど、はい、リアルな今の留学はどうなんだっていうを体を張って実体験をお届けするす、ね、はいをしてやっぱり自分がやっぱり経験今まで経験したんですけどやっぱり 知識があなるほどですねはいそこれを踏って体を張ってトイッ ク, あそうです ト, イックトイックを800取るまで帰れませんっていう<笑>あの企画をするんですけどちょっとそこでトイック800点ですよ800点取るまで<笑>、はい、もうねそうセブ島から出れな い, い出れないですもう帰れませんっていうすごいですね、はい、その企画をもうね上がってれば概要欄で す,、ね、ですはい 山平さんの YouTube チャンネルが上がるかなと、はい、もしくは上がってなければ Twitter を見ていただければと思いま す,、はいいいますはい、生活費って、はい、やっぱフィリピンと大阪ちょっと違うと思うんですけど、うんはいはいはい、どうですか結構かかってますそうです私は大阪で実家に住んでたんで実家結構いいメリットですねそうなんですよ なかなか実家に出れずに。<笑>食事は。もう。食事は基本的にそうですね。家。なんか家にあった、帰ったらあるみたいな。いいですね。<笑>基本的には大阪の時どん。<笑> ここで仕事したりで大阪の場合、一応、えーと、梅田にオフィスがあるんですけど、はいはい、そのオフィスは家からちょっと遠いんですよね、あ遠いんですかなのであの、この対面のカウンセリングする時だけ、梅田に行って、あなるほ ど, なるほど。普段は家の近くのスタバで、スタバの端っこでずっともう、カタカタしてるみたいな生活ですで一時期、スタバのドヤとかっていうのがって、ねはい、本当にスタバで MacBook を開ける<笑><笑> フ ィ, 仕事てとフィリピンの場合は、どんな感じで仕事されてたりフィリピンの場合は、なんかエアービービーとかで、適当に家をまあ数週間とか、数か月間借りながら、えーとまあ、いろんな学校さんを訪問して、あとはカフェ、同じですね、カフェで仕事をしたりします。という、ねはい、ことは、生活の場合はフィリピンの方が逆にお金かかってるかそうですね、<笑>フィリピンの方がかかってるかもしれないで す, かかすね、はい、食事も。 だいたいどれぐらい月にお金かかってますかえー、っと、政ブの場合は外食とかをするんでよくああでも交際費というかう、ね、やっぱり学校関係の方とか、政府さん、はい 一緒に食事したいだとかか、ねはい、なるほどまあでもそれでも月10万は使ってないかなと思いますあそうなんですか、ね、はいすごいやっぱコストパフォーマンスいい生活できるんです、ね、安いですよめっちゃ安いですよ安いですよね、はいうん、うんとか水だとかだって500ミリで40円から50円ぐらいですし、うん、プラス僕がいつも好きなんですけどフットマッサージ、はいはいはいはい、30分で400円ぐらいで受けれるんで、うん、んコストパフォーマンスめちゃくちゃいいですよねですはい僕もそのエアビーで撮ってる家も普通の高級コンドミニアムで、はい 高級ですもんね。プールとかあとジムとかもついたりしてるんですけど、うんいいすね、それでも1泊1500円とかえそんなにいるんですか1600円とかっていう金額なのでい、はいはいはいまあ、全然、うん、なんかそういうところに住んでも費用は抑えれますね、うん、ああいいですねはいやっぱセブ島いいな<笑><笑>住んでくださるセブ島いやもう僕<笑>来よう来よう行く行くって言って、はい、全然まだ契約してないああそうなんですね でもエアビーというか民泊制度というか、うん、そういうのを使えば、あのー、短期でも い, いきますし、ね、はいはいはい、はい、何にお金を使ってるのか疑問に思うかどうか僕の場合はその、まあ、見てもらった分かるように服とかも自由とかユニ、はいはい、クロとかしか持ってないえっアパレルだったの に, たのに<笑>当時はなんかもうブランドを身につけて動画をしてたんですけどす、ねはいはいはい、最近も本当にそれこそセブ来てから物欲がもうゼロに フィリピンとかだとあの逆にブランド物着てるとそれ偽物だろうあいうのとか あ,、うん、あともう窃盗とかもありますしあります、ね、逆にそういうブランド品をまとわない方が安全だっってしましす。安全ですはいこいつお金持ってるっていうふうに思われたらちょっとタクシーとかでもちょっとお金を持ってくられたりっていうのもあるので。 あとはちょっとね、汚いところとかもあったりするので。うんで す, ね、でのすごい日本のようなクリーンな部分もありますけど、うん、ちょっと汚いところで。高級なブランド、着10万とか来ても。いやーもうそんな、もう、そうだ。あ、そう、洗濯とかもそうそうそう、もう産が悪かったりすると。ガシャガシャになって帰ってきま す, るでです、ね。はい、もう、縮、縮みまくって帰ってき悪いんで。<笑>だから、やっぱもったいないんで、いろいろな。そうですね。コストパフォーマンスって、ねスうん、ベーシックで。そうですね。お、してるんで、お金を使うところで言うと。 まあでもその自己投資には使いますね。出た自己投資が流行ってるんで す, ら、ね、ですか。はい。それこそやっぱりこのフリーランスって誰からもはいはいビジネスのことについて教えてくれないんですよね。はいはい、あ。 分 か, ね、分かります、はいはいはい、その会社員だったらまあ上司がいて、うんはいはい、これはこうするんだよって教えてくれるんですけど一、はいはい、人でやってるとなかなかそれってグーグルとかで調べても、うんはいまあ、表面的 な, 表面的な、はい、やっぱりコアな知りたいところってなかなか届か届かないのでそこら辺、例えば、まあ、そういうセミナーに参加したりとか、うんまあ、そういうコンサルをつけて待つのであ、はいはいはい、あのこここういうふうに改善したらいいよとか、うん、っていうのを教えてもらう。 まあ、そういうのってちょっと結構なんですけど、ね、お金がかかったりするんでかかりますよねでもあとねコンサルも選ぶのも難しいです、ね、難しいですどれがいい人かとかこの人大丈夫なのかと思う人、ね、ありますはいピンキリなんですよねあります正直僕も今まで受けてきた中でうん、はい、みたいなあ僕より<笑>、ね、知識あれみたいなツイッター、Twitter、とかですかえっ、ー、とそれはえっ、ー、とまあリストマーケティングの一種 g o o g グーグルの、あのー、はの、い 広告とかのの運用の方法とかなんですけど逆に良かった人とかよかったのはそれこそまあツイッターとかインスタとかはいあはい今やられてるみたいなはいそうですあそうぴったり合う方もいらっしゃいますし、うん、ちょっとうーんって思う方もいらっしゃいますまあでも自分の商品を持ってる人に関してはもう、うん、SNS とかそういうのつけたらすごいコスパは。 やっぱいいです、ね。いいかなと思います。はい、もうちょっとそれを聞いて、はい、あのコンサルタントというか、うん、インスタグラムをもう一回やりたいなと思いつつ、うん、今、はい、コンサルタント探してます。<笑>ぜひぜひ。<笑>いや面白い感じでね。でいいでねうそうですね。はい。まあそういうのに自分の将来のためにお金は結構使ってるかもしれないです。将来のために、はい、自分の将来のためにスキルアップだった、はいはい。スキルアップ。 コンサルにやってみると か,、はい、とかなんかもうわくわくすることにあいいですね、はい、経験に使ったりとかそうですそうところなんです、ねはい、やっぱすごいみんな共通してるところですうん逆にもう一つ聞きたいのが、はい、気をつけてる生活の仕方はいはいはいとかってありますかギャンブルしないタバコを吸わないと か, と か, かはいはいはいはいそうですねま僕お酒もギャンブルもタバコも吸わないっていういなんかもう超現代維持みたいな<笑><笑> 感じの人でもあのやっぱフリーランスって生活リズムが超崩れがちになるんですよ、ね。やっぱり拘束されるものがないから、うん、そうです。そうですねはい、なので朝自由に起きれます、うん、そうなんですよ食事も何食べてもいいし何何、ね、いつでもいいんですよねでもお昼ぐらいまで寝てもいいですし、うん、もうそれもね結構なかなか自分で制御するってなると大変なんですよ。 はい、1回習慣作ればいいんですけど、うん、やっぱり移動生活が多い、例えば西武と大阪と、うんうん、行ったり来たりしてると、時差の関係とか、そうですねすルーティーンが崩れたりするんで、すね、はいはいはい、いやそれを整えれるような、やっぱ自立できるようなタイプの人が結 構, 結構向いてるかなと僕、ちょっと、あのまあ、はい、気合い入れればできるんですけど、<笑>友達とかずっと寝てる人がいます、えね、そうなってくると、もう自利品になっ て, てそうなんですよ。 それはもう僕も結構日々葛藤しますね<笑>ここもうちょっと寝たいなとか思いつつも<笑>まあそれでもまあ大体6時半とか7時ぐらいにはもう目覚ましで強制的に起きるようにして、うん、あその点だからこそ、はい、あのフリーランス合宿とかいいですよねそうですね僕今あのフリーランス合宿って言って、うん、山山さんと一緒に生活してるんですけど、うん、8人です8人ですフリーランス8人で同じコンドミニアム、えー、ビラビラ豪邸、ね、をシェアして、うん 部屋を貸し切ってやってるんですけど、はいはい、やっぱ早いですねみんな。めっちゃ早いですねもう7時ぐらいからもうパソコンを開けて<笑>もうずっとカタカタしろって、ね。やばいですあれは。<笑> 8時で朝8時に起きたかと思ったら夜1時ぐらいまでやってると思って。そうそ う, そうみんなやってるんで。<笑> いつ寝てんのみたいなやっぱりそういう人たちの中に入ると、うん、留学じゃないですけどやっぱ頑張ってる人が近くにいると、うん、あ僕もやらないよなって思はい。やる気になります、ねりま す, はい、すごい刺激になりますねこれいいですねいすでこんな感じで YouTube で一緒にコラボもできますし、はい、そうなんですよぜひぜひね今後も何かやっていきたいですね、うん、これいろんなプロ で, で、ねまあ、土日はしかもね、ワークショップだとか開いて、はいはいはい 2三3 0人ぐらいの方にそうですよセブ島に住んでるフリーランスの方に来ていただいて、うん、ツイッターセミナーとかを、うんそうですよね、あれ無料でやっちゃいましたしね無料でやっちゃいました<笑>チップ製っていうのを忘れちゃっ て, ジ制っていうのゃっすごい無料にみんなラッキーみたいな。<笑><笑> 来週からは、チップ制ですよね、はい。そうです、来週からはチップ制で、しかもなんかすごい、政ブの大募者の人とかも。あ、そうなんですね、来たりとか。だから僕来週<笑>そう、そうですよ。<笑>終わったんでも、安心します、僕は。<笑>そういった感じの、フリーランスの合宿とかを、僕らが一緒に、うんえー、オンラインサロンでやってる。る、うん、よかったら、興味ある方、オンラインで、はい。ぜひぜひ。 思います。失敗したお金の使い方、事業投資の失敗だ。うん、事業投資の失敗談。セブ島おごりすぎたなとかってあります、ね。セブ島おごりすぎたなはないですね。本当はもうもっとおごりたいんですけど。あ そ, うなんですかそうなんですよ。もっとおごれるんです、ね。もっとおごれるんですけど、<笑>ちょっともういろんな人がいっぱいこのセブ留学を。はいはい。 時すごい怒ってて、ああなるほど、はい、もう怒り企画がもうバズりにバズった分、みんなやりたいって言って、他の人もやり始めたら、そうなんですよ。なので、なんかなかなか悲傷性がなくなったので、ちょっと当分やめようかな。あ、そうなの。で、まあ最近落ち着いてきているんで、まあそろそろ始めようかなと、はいはい、シーズンもなりつつあるし、はい、してます。いいですね。うん、またあじゃあもう僕も。 フォローしてる。ボ、はい、<笑>ります企画結構の当たる確率高いかもです。<笑><笑>見てる人におすすめのコスパ術。僕のチャンネルではコスパいい生活だとか月8万円で生活方法だとかを紹介してるんですけど、はいはい、見てくださってる方に、はいはい、ぜひこれはいいよとか、うん、このサービスいいよとか、うん、っていうのがあればぜひ教えて。やっぱでも本当に東南アジアの。 はい、物価の安いところに住みながら、はいはい、フリーランスのスキルを身につけて日本円を稼ぐ、うん、これにつき<笑>ことないですねこれにつきますね堂々っすよね労働ですね結構増えてきました ね, ねプログラミングサイト制作、うん、デザインとか、うん、動画編集と か, と か, 集とか、うん、ブログライティングだとか、うん、結構いらっしゃって結構多いですそれプラスやっぱ英語を勉強するって、うん、今後考えるとメリットです そうですねまあ、英語留学ってまあ英語ももちろんそうなんですけど留学での出会いとかの方が今後につながることが多いです、はいえーとね、僕が今持っているその会社のウェブサイトも実はその僕が初めてセブ留学した、はい、45年前とかになるんですけど。 はいで出会った5年前にそのころはーー、はい、お互いただの、まあ、大学生と僕はもう美容師を辞めて何者でもなかった何<笑>かもうパッパラパーだった頃の僕との出会いが。 4年後には一緒に仕事をしてるっていうわあすごいですねそういう出会いとかもあるんでは い,、はい、はい海外に行くことのメリットはかなり大きいかなと思います僕もなんですけどフィリピンで留学してる人って感度が強いというか、うん、やっぱりこのままじゃいけないとか、うん、何か変えたいと思ってる人たちがいらっしゃるんで、はいはいはい、ちょっといいですよねポジティブな人も多いですポジティブな人が圧倒的に多いですはい 何かしようと思った時ああいいねやろうっていうふうな気持ちになったりできるんで確かによかったかなと思ってうんそれはめっちゃ美いしい日本だとなんか笑われるような「うえー、お前そんなことすんの?」無理だよって言われるそうですはい<笑>言われるようなこともせめてあ「それめっちゃいいね」とか、はいはい「それなんか俺も一緒にやりたい」ぐらいのスタンスで<笑>、はいえー、話ができるのですごいポジティブになれますよね、うん、いいですよね、うん、なのでもしやりたいことがないとかこれから何していいか分からないなーっていう人は、うん、もう まずは山井さん、うん、ぜひ、D、DM か何か送ってもらって、はいはい、留学をしてみるのもありかもしれないです、ね、そうですね、そのきっかけにも、実際僕はそれで大きく人生が変わったので、あいいですね、はい、経験をもとにお話できるかなと思います。 ぜひぜひツイッター、はい、フォローしていただいてー、はい、m を送ってもらえればなと思いま す,、はい、いますあとは山広さんの YouTube も、はい、おそらく僕があの動画を編集してアップする頃には、はい、チャンネルが開設されて人気になってるはずなんで頑張りますぜひぜひ概要欄から辿ってもらえればなと思いま す, ます<笑>今日は山広さん<笑>、はい、あ, りありがとうございましたまた次の動画でもお会いしましょう、はい、お会いしましょうバイバイバ イ, バイ